みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。えー、本日、私は中南ーーについていろいろこうベラベラとしゃべらせていただいておりまして、うー前回の動画でこのなんか家で使う場合は手軽さが大事だぜ、ライブで使う場合は寝性が大事だぜ、レコーディングで使う場合は精度が大事だぜとか、そんな話をさせていただきました。それで、今回の動画でちょっと僕が持っている中南ーーとかも紹介させていただきつつ、おすすめの中南ーーみたい な, なんかそんな話もさせていただこうかなと思っておりますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。 まあ、ただ、僕が持っているチューナーがちょっくら古いものが多いので、果たして本当に参考になるんだろうかという気もしなくもないんですけれども、なきにしはあらずなんですけれども、まあ、よかったら参考にしてみてくださいませということでございます。ちょっとから順番に行ってみましょうか。まず、家で使う場合、手軽さを重要視する場合、もう超絶おすすめチューナーとしては、これです、えー。コルグの PC-1 というクリップチューナーでございます。これ、すごい手軽で。 もういいなって感じですね。価格も安いので、ちょっと一つ持っておいても損はないかと思います。ボタンが1個しかないんですよ。なので、チューニングしようと思ったら、とりあえず挟む、ボタンを押す、チューニングする。で、チューニングし終わったら、ボタンを押す、外す、終わりという感じのこの手軽さ。で、精度に関しては、プラスマイナス1セントと、えー、全然申し分ないですし、反応速度とかもなかなかいい感じです。それで、何気に、あ、この。 LED がビカッと光ってくれてるんで、結構視認性もよいかと思います。そんな感じでもうね、これもめっちゃ超絶おすすめです。超絶おすすめ。なかなかいい速度してると思いませんか鳴らすと、ワお。で、こんな感じで LED がビカッと光ってくれて、注入をすることができると。 あれ合わない合わないやったできたこんな感じでございます。クリップチューナー、今すんごい流行っているので、いろんな機種があるんですよ。例えば、これちょっと同じコルグなんですけど、も、ピッチホーク G とか、えー、なんかこういうのとか。これも確かピッチホーク G2 っていうのが発売されているので、ちょっと1つ前の機種なんですけれども、こんなのもあったりとかします。こっちだとそのボタンが4つとかついているので、 で、例えば441チューニングとか442チューニングと か, グとか、まあ、そのクラシックチューニングっいうんですかね、まあ、基準音が 440Hz じゃないチューニングとかもできますしベースモードとかギターモードとかあとフラットじゃないかカポタストとかにも対応したりとかするようなチューナーになりますでちょっと大きな特徴としてはこうヘッドにくっつけてこの首がグリングリン回るっていうところですね こんな感じで結構いろんな角度に調整ができるんで、まあ、すごい見やすい位置に調整をすることが可能ということでございます。他にも僕が持っているクリップタイプのものだと、これとか、これはジョヨーっていうメーカーの JT306 っていうチューナーなんですけれども、また、あ、く言うと最近発売したダダリオのパクリだと思います。こんな感じでヘッドにパコッとくっつけて、で、こうくっつけっぱなしを想定しているんでしょうね。あまりここからその動かないように。 なっててて、おりましてで、この首はラチェットでくるくると回転しておりまして、で、このチューナーもすごくシンプルなので、ボタン1つしかなくて、ボタンを押すと、こんな感じで電源が入り、それぞれチューニングができるという感じです。まあ、反応速度もそんなに悪くないので、まあ、なかなかこれはこれでいいチ ュ, ーニングチューナーなのかなという感じですけれども、調べてみたんですが、そのスペックが見当たらなくて、ちょっと精度が謎という感じでございます。 えー、とこれのもともとのチューナー、これはパクリ商品というか、そういうやつなんですけれども、ダダリオからこういう感じのやつが出ているんですよ。ダダリオのほうはもうちょっとちっちゃくてで、ボタンもいっぱいついていて、もうちょっと高性能だったりとかするので、まあ、よければそちらも調べてみたりとか、あと楽器屋さんで実機をちょっと触ってみたりとかすると、面白いのかなという感じでございます。とりあえず、僕が手元に持っているクリップチューナーはこんなものしかないんですけれども、この中で超絶おすすめなのが、 PC1 でございます。よかったら、えー、検討してみてくださいませ。それで、その次、ライブで使う場合、視認性を重視する場合うーん。これはいろんな意見があるかと思うんですが、僕としてはこのボスの TU シリーズがまあ間違いないかなと思います。TU シリーズ。これ、10年以上前に買ったエフェクターの中軟なんで、すごい古いんですけれども、5、6年前に。 TU3 という新しいバージョンが出ているはずなんですよ。それとか間違いがないかと思います。普通にこの LED がいい感じでビカッと光ってくれてうと、チューニングもビカッと光ってくれて、ビカッと光ってくれて、ビカッと光ってくれて、光 っ, てれて光った視認性もなかなか良いですし。で、この古い TU2 はプラスマイナス3セントの誤差があるんですけれども、新しい方だと確かプラスマイナス1だったと思います。精度もなかなか申し分ないですし。 視認性もよいですし、で、ボスの大きな特徴として、の電池を内蔵できるというところもあるの で, で、アダプターとか使わずにすぐにチューニングを始められるというのもなかなかよいポイントですよね。なので、まあ、迷ったら、とりあえずボスのシリーズに行っておけば、まあ、間違えへんという、そんなノリでございます。で、他にも、僕は最近このホットンの見た目が好きなので、まあ、常にホットンを使っているんですけれども、まあね、本体がちっちゃい部分、 でこっちのほうもちろん視認性はよろしくないです。こっちのほうが視認性は高いです。ただ、この見た目にはなかなか変えられないという感じで、僕は最近このホットンを使っているんですが、こんなのもちょっとおすすめでございます。それで、何気に根強い人気を誇るのが TC Electronic のポリチューンというシリーズでございます。これもちょっと古いエフェクターで、2、3年前くらいにもうちょっと前かな。 いや2014年とかそのくらいかな。2013年かな、まあ。ポリチューン2というのが発売されております。これは少し古いポリチューンミニという機種です。ポリチューン2ミニというのが今は発売されています。とりあえず、ちょっと表示させてみますと、こんな感じ。一本一本鳴らすとこんな感じ。それで、このポリチューンの大きな特徴として、複数の弦をこのチューニングすることができるんですよ。ちょっと6本一遍に鳴らしてみます。そうすると、 こんな表示になるんです。ちょっと一弦をずらしてみます。こっち側がちょっとずれたのがわかりますか。ちょっとまた一弦をずらしてみます。なんかすご下がったのがわかりますでしょうか。ちょっと五弦をずらしてみます。 こんな感じでその6本の弦をいっぺんにガッと鳴らしてで、同時にチューニングすることができるという、まあ、そんな特徴があったりとかします。これ、結構その根強い人気というか、うんまあ、画期的な機能なので、ファンもすごく多いんですけれども、具体的に言うと、フロイド・ローズを使ってたりとか、あとそのトレモロ・ユニットでもフローティングといって、まあ、そのアームアップができる状態にしたりとか、まあ、簡単に言うと、チューニングが安定しにくいセッティングをされている方にすごい人気だなという感じですよね。 全弦同時に見ながらチューニングできるので、まあ、確かに便利っちゃ便利という感じでございます。視認性もそんなに悪くないですし、まあ、こんなのもあるよ、ちゅうことでした。はい、でその次うー、レコーディングに使う場合、精度を重要視する場合。これに関しては、その僕はちょっと持ってないんですが、<笑>精度に関しては、ピーターソンというメーカーがあるんですよ。ピーターソン。 ピーターソンのストロボチューナーというやつが、やっぱりその精度が良くて、すごく人気です。それで、クリップタイプのものもあったりとかするんですけれども、それもすごい人気ですね。手軽であって、視認性はそんなによくないんですけれど も, でも、とにかく精度が良くて、反応速度も良くて、使いやすいと。ただ、お値段がびっくり と, と確か1万円くらいするんですよ。クリップチューナーなのに。なので、まあ、そのね。 揃えられればもちろん万歳なんですけれども、別に PC-1 は10個買える価格なので、まあ、価格は手軽じゃねえって感じですよね。でも、まあ、そういうのとか、買えるぐらいの余裕があれば、ピーダーソンとかがまあ一番ベストなのかなという感じです。僕が持っている中で精度が高いものというと、このポリチューンの 0.5 セントの誤差のもの。で、ポリチューンのこれも 0.5 セントのものという感じです。ポリチューン2ミニ。 だと 0.1 セントまで精度が高くなっておりますので、まあ、この辺がおすすめかなという感じです。もしくはピーターソンのチューナーという感じです。ちょっと僕はチューナーに、クリップチューナーに1枚も出したくないと思って<笑>、まだ買ってないんですけれども、たぶん今後も買わないであろうという感じでございます。まあ、よかったら検討してみてくださいませ、えー。僕は買わないのにそれがおすすめですというのも、なんかこのはばかられるものがあるんですけれども、まあ、そういう精度を重視する方にはそういうのもあるよという。 えー、そんな感じです。僕は、えー、買わないけどねっていう。おすすめうん。まあいいか、まあ、そんな感じでございます。で、ちょっとまとめますと、まあ、家で使う場合はこの PC1、これが、まあ、超絶おすすめということです。で、ライブを使う場合だったら、BOSS の TU3 が間違いないんじゃないかなと思います。ものによってはコログだったりとか、なんかいろんなメーカーからそのペダルタイプのチューナーが出ているので、まあ、ちょっといろいろとこう見た目を見ながら、 選ぶとよいかなという感じです。自分としてはボスが間違いねえという感じですね。それで、この制度に関して言えば、そのピーターソンのチューナーが間違いねえという感じです。マジのストロボチューナーになると本当に何十万という話になるので、それはさすがにさだかトゥーマッチかなと。やりすぎかなとは思うんですけれども、まあ、クリップタイプの1万円くらいのやつだったら、まあ、なかなかいいんじゃないのかなという感じです。実際僕の友達もか使っている人すごく多いです。ただ僕は PC-1 を愛用しております。まあ、そんな感じで、 私が持っているこの古い中段たちを紹介させていただきながら、中段の話をさせていただきました。よかったら参考にしてみてくださいませ。うん余談ですが、これ懐かしくないですかボスの TU8。おそらく僕は高校生の頃とかに買ったやつだと思います。10年以上前です。なんかその頃ってこの TU8 みんな。 1人1台持ってませんでしたかで僕もなぜか2台ぐらい持ってたんですけれども、いまだに取ってある感じです。正直そんな使い勝手が良くないので、えー、今となっては絶対使わないんですけれども、なんかこんなのがありました。あと、このコルグのシ a 3 0とか、こういうカード型のチューナーも昔みんな1個は持ってましたよね。なんか僕もなんかこういうのをたくさん持ってたような気がします。でも、まあ、気がつけばね、時代が進んで。 まあ、こういうクリップチューナーと呼ばれるものが発売されてきまして、で、クリップチューナーが発売されたら、まあみんなクリップになりましたね。なんでかというと、やっぱり手 軽, 手軽ですよ。すごい、これはもう画期的な発明というか、画期的な商品だと思います。ものによってはそのヘッドにくっつけるんじゃなくてその、エスカッションというんですけれども<笑>あの、これはエ<笑>スカッションついてないな。このピックアップの周りにその枠みたいなのがあるじゃないですか。それに このチューナーをくっつけるものだったりとか、あと、アコギの場合 の, このサウンドホールの中に取り付けるタイプのものだったりとか、まあ、そんなものがいろいろあったりとかするんですが、こういうクリップチューナーの場合は、アコギ力、形状を問わずにチューニングできますし、結構開くので、クラシックギターとかもチューニングできるわけですよ。なので、まあ、売れて必然というか、まあ、売れて当然かなとないう感じがしますね。自分もクリップチューナーを使い始めてからチューニングする、チューニングをする頻度がとっても。 増えました、まあ。そんな感じで歴史をたどっていけば、まあ、今までいろんな中断ーーがあったわけなんですけれども、おすすめの中断としては以上な感じでございます、えー。ぜひ参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。<笑>